それでは、計算機数学1の第1回の授業を始めます。それではこの授業で使う資料について説明します。この授業ではえ酒井光先生によります。計算機数学1講義ノートをテキストとして使います。これこのテキストは pdf ファイルで提供します。詳しい提供方法については授業内のサイト履修者の人は授業内のサイトを。 参照してくださいそれからこれ以外の授業の情報については僕のホームページの下に授業のサポートページを設けて対応します。それではこのの授業の内容を紹介しますまずこの授業における計算機数学は計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を指します。 さらにこの授業で学ぶ計算奇数学の特徴について以下の3つを説明します1つ目は代数的であることこれはこの授業で学ぶ手法が主に加減乗除や代数的性質に基づく計算であることを意味します2つ目にこの授業で学ぶ内容が構成的な手順であることこれは計算の理論的な 正しさに加えて具体的な計算手順も一緒に学びますこの具体的な計算手順というのはアルゴリズムと呼ばれるものです三つ目の特徴は、えー、と実際的な手法を学ぶということですこれは、えー、数学的な理論の正しさに加え効 率, を効率も重視するということそれから、えー、と実際に計算機上で動作されることを念頭に置いた手法を学びます 学ぶことを意味しますそれでは準備の準備について説明しますまずこのテキストで用いられる記法などがテキストの4ページから6ページに説明してあります今後テキストを読み進める際に必要に応じて参照してくださいそれからアルゴリズムの記法がテキストの7ページに記載されていますこれについては 後ののの授授業業で必要にになった際に説明ししまますす今回の授業の内容を紹介します今回の授業ではまずコンピューターの基本構成について説明をします。次にコンピューター内部の紹介をします。最後にコンピューターのメモリについて説明します。 それではテキスト第 1.1 節のコンピューターの基本構成の説明に入りますテキストを持っている人は8ページを開いてくださいそれでは計算機を構成する主な装置を順番に説明していきますまず最初に取り上げますのが中央処理装置です英語ではセントラルプロセッシングユニット 頭文字を取って CPU と呼ばれますので、以後 CPU と呼びます。CPU は計算機の頭脳にあたる部分です。そして演算装置と制御装置という2つの要素から成り立っております。演算装置は数値の演算、加減乗除などの演算ですとか、数値に対する論理演算、否定のノットですとか、 論理石のアンド、論理和のオアなどの計算を行います一方、制御装置は計算機全体の動作を制御する役割を持っています次に紹介します装置は主記憶装置ですこれはメモリーとも呼ばれます主記憶装置は計算機で使われるプログラムやデータを 記憶保持記憶して保持しておく装置です。で、記憶や読み出しの速さは比較的早いのですが、電源を切ると内容が消えるものが多いですで。次に紹介する装置は外部記憶装置です。で、これも記憶装置の一種ですが、先ほど紹介しました主記憶装置と比べますと、記憶や読み出しの速さは比較的遅いです。 その代わり、電源を切っても内容が消えないのが特徴ですそんなわけで、そのプログラムやデータで長期間保存しておく必要のあるものはこの外部記憶装置を用いて保存しますでこの外部記憶装置としましては、昔ですとフロッピーディスクや光磁気ディスクが使われていました現在では、皆さんもご存知だと思いますが USB メモリやメモリカードなどが使われています 次に紹介する装置は入力装置です。る装装置置は、入力でこれは外部から何らかのデータを入力する装置で例えばキーボードやマウスといったものが挙げられますそして最後に紹介するのは出力装置ですこれは外部へ何らかのデータを出力するもので例を挙げますとモニターやプリンターなどが挙げられます